皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2月24日。今年のバレンタインイベントも色々なことがありました。とても感慨深いです。来年こそはメレアーデを救いたい。そのためには予選を突破させてあげたい。本戦出場でキャラクターボイスを装備させてあげたい。皆様の清き一票をよろしくお願いします。 そろそろショコラ・フォンテヌ城が閉鎖されるお時間となりました。閉鎖されるとどうなる知らんのか。ホワイトデイイベントが始まる。すでに冒険者の広場でも発表されている通り、アストルティアナイト総選挙が始まります。こちらも楽しみですね。またしてもヒューザが勝ってしまうのか。ボイス付きで威力が倍増するかもしれませんし、その他のキャラのボイスにやられてしまうかもしれません。これはいろいろな意味で目が離せない総選挙になりそう。あ。